では本日はカーディングをいただきました、はい。ありがとうございますししかじゃあこれから説明していきますね、はい、肌があるかどうかっていうところのパッチテストをさせてもらいますはい当てるおでんだけでもしいはい、では当てていきますね、いいですかはい、当てていきますあっ、全痛くないはい、こんな感じですはい。 ですね、こんな感じで、はい、あの、当てていきますので、はい、ちょっとジェルのきっかたこうやってつければ大丈夫ですかあ大丈夫ですはい、うんなる YouTube、どうもヒカキンですえー「一寸先は闇」というように何も見えておりませんまずは足の下の。 脱毛ということで、早速テーマからやっていただきたいと思います。うちあのー、まあ、通常のその脱毛の料金も結構安いんですけど、うんね、あのー、学生さん向けの料金っていうのも作りまして、はいはい、これは破格なんです。えー、あのまずお一人で来ていただいて、お一人で来てもらってもまず一回目が半額なんです。はい、でお二人がですね 3年その以上1650円なんですけど、これ安すぎないですか？学 生, 学生やばいで、ね、安すぎますよね。そうなんです。か こ, これ多分日本で一番安いんじゃないかなっていう。<笑>あの私。では一人当てていきます。 そうその頃<笑>やっぱりそうですねもうですね割合的に言うともうあの三人に一人以上はですねヒゲ脱毛で行っていただいてますはいそうですね キスで